全国1億2000万人の富士フィルムファンの皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。本日ご紹介するカメラは、富士 j ST-801 です。富士フィルムのカメラだからフジカ、富士 j わかりやすいですね。レンズは EBC 富士ノン 55mm f1.8 です。このレンズ、かびてますね。 標準レンズが欲しくてヤフオクで落札したんですが、まあ、安かった分だけあまり程度は良くないですもともとこのカメラについていたのはこちら 200mm の F4.5 プラクティカマウント M42 マウントですこのレンズは程度いいですよ全くカビもチリも見当たりませんね ちなみに EBC フジノンの EBC とはエレクトロビームコーティング当たったら大きなダメージを受けそうですレンズの脱着はこちらのボタンを押して行いますこのカメラも程度がいいんですよこれで49年前のカメラですからね驚きですシャッターも。 いい感じですこの富士 a s t 8 0 1というカメラはシャッター機構は完全なメカニカルカメラですシャッタースピードは1秒から2000分の1秒そしてバルブですスローシャッターもいい感じですねまあ先ほどもお話ししましたがシャッタースピードは2000分の1秒が搭載されてます この1972年の当時で2000分の1秒のシャッタースピードを搭載していたのはニコン F2 とこのフジがのみだったですかねとにかくこの M42 マウントで2000分の1秒搭載っていうカメラはかなり珍しいと思いますペンタックスも1000分の1秒でしたからね シャッター幕も綺麗ですこの ST801 のシャッター音結構いい音です私好きですねメカニカルカメラにしては優しい音がします純正のフジノンレンズを使用すれば開放速攻が可能です純正以外のレンズを使用する場合は絞り込み速攻になります こちらが絞り込みボタンいい感じですセルフタイマーもちゃんと動作してますねそしてこの富士カイ s t 8 0 1の。 特筆すべき部分が、この LED です。何が LED かと言いますと、ファインダー内の露出表示を LED で表示しています。まあ、当時のカメラとしては、普通は指針表示、針で表示するんですが、世界初、この富士カ ST801 がこの露出表示を LED 表示としました。 使用する電池は 4LR41 あるいは 4SR41 ですキャノンの A1 とか AE1 と同じ電池ですね今でも手に入りますがさすがにホームセンターとかでは売ってない電池ですねこちらがファインダー内の様子です左側にシャッタースピードが表示されます そして右側に露出表示露出アンダー露出オーバーそして適正露出が LED で表示されます LED 表示なので暗い場所でもかなり使いやすいですそしてこのカメラの裏技の紹介ファインダーのアイピースですがこれ丸型ですよね丸型というとそうなんですニコンの アイピースが使えるんですニコンのアイピースが使えるということは指導調整のアイピースが今現在でも手に入るということですおっさんには嬉しい情報ですねこの ST801 というカメラですが、まあ、見た目もそうなんですけど操作性もかなりシンプルです全体的にすっきりまとまっていて ごちゃごちゃした感じが全くないんですよね。これだけシンプルな操作性でしたら、撮影にも集中しやすいと思います。いや、これ本当によくできたカメラですよ。富士フィルム、恐るべし。はい、以上で、富士 j ST-801 のご紹介は終わりますが、今後のこともちょっとお話ししたいと思います。来ましたね。キャノンペリックス。 そしてさらにペリックス QL ということで今後はしばらくキャノンのカメラがメインになりますこれは EF ですキャノンというメーカーは私なりにちょっとした思い入れがありますので人とは違った視点でご紹介していきたいと思いますそれではまたねー はい OK、牧場。